チームを代表して、泉真由美さんに、今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。皆さん、暑い中、えー、こんなにたくさんの方集まっていただきまして、ありがとうございます。意気込みを。<笑>意気込みですか。<笑>えっと、そうですね、あの、高知のよさは約70年前に。 高知のみんなを元気にしようっていう気持ちだけで有志の方たちが作ったお祭りですで私たちはこの2年お休みがあって次来年つなぐにはやっぱりよさこいってあってよかったよね高知の町によさこいの鳴る子が響いてよかったねって思ってもらえる今年の本屋を作りたいと思って作ってきましたですごく準備期間も短かったんですけど、まあ、150名の踊り子さんが 本当に一生懸命作ってくれて、約半分の踊り子さんが今日原宿にも来れましたので、そのですねみんなみんなのコーチの優しさを大事にして次の世代に繋ぎたいっていうこの踊り子さんたちの思いを笑顔と一緒に見ていただけたらと思ってます。ありがとうございます。ぜひ皆さん、えー、お手拍子をお願いいたします。<笑>それでは。<笑> そうですね、はいあの。ちょっとだけ長く喋ってもらえたら嬉しいなって言われたので「よさこい」はですね、本当にチームさん、裏方さんあってのお祭りではあるんですけどここにいらっしゃる皆さんの一緒に盛り上げてこう少しでも世の中楽しくしようよくしよう明日からも元気で頑張ろうみたいな気持ちになることが。 私は一番嬉しいことだと思いますので、えー、と手拍子とおっしゃってくれましたけど本当に手拍子とかもう一緒に体も動かしてもらいたいと思います今年の方にはあのよさこいロコモーションよさこいを通して前に前に進む気持ちとかあの元気で頑張る自分たちへの応援エールになっていると思いますのでどうぞ最後までお楽しみくださいよろしくお願いいたします それでは準備をお願いします。 you